皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2023年2月28日、超便利ツールの福引所が更新されまして、仕草ショアワワが追加されました。早速初日のバザー価格をチェックしましたが、案の定300万ゴールドコースでした。というわけで、いつものように100万ゴールドくらいまで下がってきてから購入を検討したいと思います。 あと、呪文発動速度 18% といえば、武器の釜もその対象でした。ですので、こってり忘れていましたが、セーラスサイズも購入しておきました。その後、来月の学園報酬更新に向けての仕込み作業をやっていました。これで今週の収穫はほぼ終わりましたので、メインストーリーを少しだけ進めることにしました。とりあえずこの宝箱ですね。大昔に見たのと同じパターンです。